エクは最近勉強中なのものであのいろいろと学びながらあのやっていこうと思います<笑><笑>現在チーム決めしておりますので少々お待ちください <音声><音声>なるほど。 配信には入ってるんだってだからすごい勝手なこと言うマイク2本とも配信のみらしいよえーまあいいんじゃないですかだってこ れ, れこうやってなんか喋ってさなんかいいアドバイスみたいなしちゃうと不公平だもんねそ う, そうそうそう経験者はこっち持った方がいいかもしれないだうやったら聞こえないもん経験者は何でも言っちゃうからこっちの方がいいかもしれな い, いやだからあれは会場用っていうふうに決まってるからそう、そうらしいよ大会なったときあれで喋るはないでしょそう いや、マイク3本もあんのかいって思ったらそういうことらしいよいい、ね、俺ももう何ヶ月ぶりか分かんない半年ぐらい空いてるへえ、はいはい、まあいつも通りだよう い, う い, い、最初に選んだキャラでやるまではってことだよねそう最初に出たキャラで全部やると、はいはいはい、でぐなんかグッチ・ダルシムとかなんとか言ってましたけど じゃあ頑張ってくださいユーズルさん、はい、頑張りますはいさあえーバラさんはサードのヒューゴーの人ですね、えー、確かねあのー投撃とかなんかの時もなんかあのーエバラさんエッサガットとかなんか使って 出られてましたよね確かね、えー。ということで<笑>さてまあなかなかでも江原さんのチームメイトもグッチさん、友田さんという形でかなり強いのでえ全然決勝とか優勝はあると思うが。 中島ずる機会もなかなか強えぞさあどうする、はい、ということでじゃあ僕は一人で喋ってますはいじゃあということでですね、えー、本日11月24日の 3、え、4、ー、ですね、今日は参加者が3人の8だから、3パ24名、えー、サードの今日はなんか、イベント、フリップ、わからないけど、何かが行われており、えー、その中から、えー、エバラさんとヘブンさんとたい平さん、たい平さんは天井枠ということで、まあ、出ていただいているということで、ありがたいことでございます、それに引き換え、スパ 2X の人は、スパ 2X の大会には出ない、さあ、頑、ま、張、あ、っていきましょう。 先方はそうですね雰囲気で優しさがあるのでそうさあ誰がま最初に出るかでどういうキャラで出るかまあだいたいまあだいたいねだいたい固定だと思うけどだいたい固定だと思うんですけどねエバラさんのチュンリーと中根さんのガエルなるほど。 えー、まあこ、このこのさ あ, かさあ関西に関西に入り浸っている KKY さんがなぜかスピード選択権を求めたさあということでさあいいぞ投げるさあエバ原さんは実はモア勢だということが今日初めて知りましたそうだったんですね荏原さんモア勢だったそうで 秋島さんのことを知ってるってことは相当お子さんですよ確かにね<笑>さあしかしそうは言いながらも中島ガエルが、えー、き九州とかでも散策固定なのかなやっぱ関西だけなのかなどうなんですかねゲーセンにもよるんじゃないですか、うん、名古屋は分かんない名古屋はもう分かんない<笑> ゲームスピードっていう結構致命的なものはねあのいやー<笑>アバウトなのこの X のすごいところですね。ステージによっても違いますからねでも0リ3とかもちょっとばらけるんじゃないんですかあ、そうなんですあのハンターとかもほらターボ あ, かあーまあ確ると思いますねだから多分タ ー, ボターボと普通のって分かれてるゲームって多分、うん、そんなに安定してないと思いますよゲームスピード、うん、多分どうせ無理やり中の処理で無理やりターボにしてるだけなんだから<笑>最後は待っていた中島ガイル悪くなかったんですよねかなりね さあ、中堅はどうするかグッチダルシム出るのかグッチさんも友野さんもな何でも帰れないなえるから あ, そあそこに書いてもう久固定だが来たかグッチダルシム聞きまし た, ました、ね、グッチダルシムでも結構練習してますからねなんかね結構自信あるっぽいっすですよグッチさんは何でも練習するタイプなんでさあこの対戦は 7.5 は確実にあると思いますがそうです、ね、意外とね、読み合いというかただ、なってないとガイル使いはごちゃらせ方は知ってるところはありますそうだよね、圧倒的ではないです Q、ね、っていうのはまあ、うん、ないです ね,、はいっすねうん、やっぱりソニックをね、やっぱちょっとあ今のああいうのも危ないですからねあね<笑>あいうのもねさ あ,、えー、あの、中ドリルそう まあ、フルセ三段と呼ばれる中ドリルの着地に三段決めるのもありますからね一応ありますね読み合いとして様、まあああね、あはああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ 今のは闇、闇っぽかったですね<笑>でもあの端々だとフレーム結構安心ですよねフレー安心、ね、だあっあ あ, あ投げ安い今のはねフレームに飛び狙ってくるのは結構、うん、角さんとかがやってきますよね、はい、ソニックを操作した後の形がいいんでダルシムはファイヤじゃなくて フ, ラフレームを使ってくるんですが今日狙いどこうですよねそうですねそう で, すねでソニックしゃがみパンは置いておけばムエタイが勝ちますが何もしなきゃええと、ね、さあここは死の場合 どうする？あ、ヨガ何もしない出たスラストスラストヨガ何もしないあれは、ね、歩いて前そばあたりですねそうですねー<笑>さあ、なんかチョップチョップ、ダイエットチョップダイエットされるときあるんですよね、たまにねあー、たぶん立ち置キックが一いっすね、外製の耐久を、ね、あ, あ死んだあ死んでない<笑> さ, あさあつかみ投げにしないといけないんですが大パン投げにしてますね ね, ね、まあ。いや別にガイルそんなあの離れた後、しゃがみパン重ねたら何もできないからさああ大丈夫 あ, ああ、上あいいですね おいいなんか今うまかったあーなんか知らない間にグッチダルシムが風船の灯し火だがまあでもここからでも勝てるのは全然勝てますが、ね、時間がちょっとねあでもいいあーあーまさかのダウトのダルシム生きてる大足大足があんまり減らなかったねさあここで譲るチームは譲る機会はどうかぶせていくのか、まあ 機械さんはゆずるさんは本当それこそ TJ しか使えないんですけどまあ、機械さんは結構なんでもまあ、なんでもって言ってもリュートガいルかな、まあ、ベガも使いますけどまあ、多分ダルシムを殺すんなら機械ベガなんですかゆずるさんが出ますからブッチさんのダルシム程度ならいけるだろうるほど。読みですね -DJ です、ね、まあ、これはいい勝負っていうと DJ は怒られますけど男子もかなり嫌なポイント多いです、まあ、そうですよねいけるいけるけどねいけるけど多 分, 多 分, 多分6よ、あのー、りの7三みたいなそうですね 6.5 みたいな 6.7 とか<笑>あさあ下下下でもあのねあのパンチにも一応ガ入るとはだいぶ違います通常技が強いっていうのがいいですよね。ね、はい、伸ばすやっぱ、ね、めくりがね、はい 一度焦げるぞますか伸ばす手足にはリスクを負わせられる一応あとやっぱスパコンがやっぱり抑止力が全然ガイルと違うので、ね、いい距離から入りますもんねあと、でもこれはちょっと遠すぎますねこれは何もしなくていいやつだよあーっとジャンプ中継どううしようねはスライディングで、OK、ですしかーいやそれはちゃんとつなげれば問題ないか さあスライディングあスラキャンジャック今のはねスラキャンジャック以外は大丈夫なんですけどスラキャンジャックだけは食らう確定しま す, すねっちゃけますあと飛ばれてさあ息をよってあげるか受け身がないだヤバい息をよって出てった割には頑張ってほしい機械さんが泣いてまうなんかいけそうになってるけど あー今のタイミング次第では ね, ね伸びた足でさあ機械機械ベガなのかい や, いや機械さんこれおとなしくガイルでいくべきだと思いますけどねいやあのどうせ負けんなら相手チームに嫌がらせするとかねいろいろいいろろあるんですよ<笑>とりあえず友田さんの出番を与えるそう、あの友田さんまであの、友田さんまで行かして引きずり出してキャラは決めさせるとか ね, ですね<笑>嫌がらせをする可能性 は, は大事。 シ ュ,、ね、ュンリーはでもねベガを睨めばあるのにここを倒せることを考、ねうん、えればね、うん、そうさあ機械本本田でいい説でも難しいよ、ね、さあ迷ってる機会が結局帰るまあまあ自分を信じたまあまあ誰しぐさえ殺せればねっていうところですよねこれも全然ありだと思います k k さんはね k k o y さん今日はねなんか遊びに来てます 遊びに来てま す,、まあ 遊, びますね、遊びに来てます<笑>月曜からはお仕事ですあと出てないあーじゃあは昨日ですさあしっかりなんかさっきとはちょっと違う中島さんのガエルを踏み台にしてちょっと安定してき危ねえ危ねえ足をードされてますね て, てか、壊しでいいと思うんですけど2択<笑>にしても思い切りの良さをアピールいやコアコアサバの方はヒット確認もできるし<笑>減るしあー時間もないぞあと4秒くらうなんか前外足の2回転目潰しに行ったけど当たらなかったからついでに投げちゃうかみたいな感じの動きでしたね<笑>おっとショーーに変えたさあ結構結構グッチ大使も知ってます ね, <笑>ねさすがですね さすがあ、あとこれは、ま、ああ苦しくなったところでドリルするあたりがまだまだ ま, まあサブキャラという感じで す, うなんですが、さあス危ないあ、もう投げ返してるよいあいつ 今, 今絶対インフェルトになてょってしまってまあそうですね<笑>危ないですよねあれ燃えますからね負けたからよかったけど危なかったねまあかといって ね, られるのねさあ3ラウンド目になるとだるしめにプレッシャーがあってきますねこれ確かに いいソニック打ってますねさあとりあえず始まる あ, ーあーっとでかいでかいこれはでかいこれめ取り返すとね意外と面倒くさいですよ結構時間かかりますよねあいいですね伸びるキックに止めてるのはあーー、まあめくりは さ, さーああこれね拓いかなくていいと思うんですよねあの体力差ならもう一削りでああ削りでいいガードいやでもまだ時間ありますからね誰しも全然いきますよね 結局ドリルで来るしかないんでああなんかやばいなやば い, やばいにてて匂いがしてきたぞうーんきついあーさあ、ま、今ガードがな投げ2択いかなくていいだろ今の投げ返され る, 投げ返されるおい残り時間見とけよ6秒だぞ6秒バックジャンプで終わりだろうさあ決めにいっちゃやべえだろ次の試合はどっちなの 次はヘブンさんクレジンさん中野さんチームとたい平さん杉さん東高さんチームですいやー今のは困ったいやー今の今の機会は敗退行為までありますよ<笑>完全に気持ちよくなりたかっただけのや<笑>あれはねガチな大会な後ろから 引っ張って、引っ叩かれるやつです、ね、そうそドリル着地したの確認してからサンバーとか打ってたしねそうあの開いてる方が2回ぐらい当たってて<笑>、ね、<笑><笑>落ちてなんか違うことしようとしたら<笑>遅れ来てサて<笑><笑>遅れてサバ来てら<笑><笑>遅れてサバ<笑><笑> はい、え ー, はーい、はい、ヘブンさんなんか竜だった気がするけどいつの間にホークでしかも普通にあの天照管歩き台風ができていたみたいで じゃ結構やってらっしゃるんですねそうですね、えーまあ、ニュートンにはたまにあの確かファイブオンのサード勢の時もお ら, たも れ,、ね、おられたと思いますね、はいえー、ニュートンでは割と見ますねさあ5番台風おっと飛び込みから投げさあしかし開き直ってやられるとガイルがしんどいさあまずはた平ガイル 大平さんは赤い色が好きなんですかねユリアンも赤色ですがガエルも赤いとーサード動画勢なんでね俺さあさすがに今のはバックジャンプした方がよかったかコーパン台風はできないがさあ上り蹴り当たる今当たるんだね微妙な感じだったけどさあ あっとっと！っとああ、ね、しかしカットのまま、なんとか太平洋いるが押し切る。まあ難しいですからねあれは。さあそして花を書いてる。プレジンさんウ <X2> ウ。ホーク H A でしょ？だ誰は D H D U。 ダル DH さあ太平ヘイガイルにはあまりに厳しいダルシムいい、ね、さあ今のフレームはサマーが入るんですがあれもなかなかねとっさにはしかしいい勝負になってるぞおっとリードしているサマーッとどうだ ザ・ゼロドット<笑>おっとああ惜しいあれ機械さんリスペクトですかね、今のサマーまーのサマまあね<笑>うん、ちょっとあーまぁ、あ、ちょっとね、やっぱいっぱいいっぱいになっちゃいますね大<笑>形大形画面、端々の場合サイドマジックガードになる飛び毛に内野決まってますね さあちゃんと下も混ぜていく。さ あ, さあこれはさすがにいたしかたないか。さあ次がえー、スギさんですかね。スギさんは何を使う。エス バ, バイソンですか。データけどエスバイソン使えますかね。 アイソーン使いもうなんか本当にあのダッシュバイソンみたいなまっすぐなバイソンは BI でしょバルログが BA いやいやその表記その表記あんま関東で使わないんでお願いしますよ関西とか中部なのかななんかアチョウとかはそれでやってたイメージ どっちかっていうと、純 XZ って他のなんか、大会でもの、中の X 勢で使われるような表現のイメージですけど、はい、さあ、イのっていうか、なんで東魂さん出さなかったんですかね、普通は東魂さんだと思うんですけど、まあ S バイゾン確かに面倒くさいっちゃ面倒くさいけど、言うてやっぱりチュンリーでしょ。<笑>いやいやいや<笑> そこそこ、そこそこだけが鉄の男なんですよ、トコさんはさあ。ヘッドが当たりまくってますが、困ったらヘッドさあ、ちょっと対空がアウトフレーム、そうファイヤー負けのフレームがいきなり先読みジャンプに当たるっていうね、失敗したけどうまくいったみたいな結構実はバイソン戦あります。ささあ、ーうーんーさあ、ゼロドット ちょっと、クレディンさん、遠間の対空が、分かってない感じですかね。まあ、言っちゃうとあれなんで言わないですけど。言ってます。えへへ。<笑>聞こえないでしょ<笑>まあまあ、あの、シャがミショパンの短いやつなんですけどね、本来。ああ、まあ、空中はなんかそれでペシッとやってゆっ、<笑>ゆっくり、多分なんか。ファイヤー置いとくみたいな感じ、ね、でね、いいんですけど。さあ、ダッシュストレートが、機能しました。イイさあ、 リさんは何でもありですから、ね。中野さんは何を使うんですかね。いやでも、チュン、チュンリー残しを考えると、キャンミー本、ほキャミーと本田だったらキャンミーだよね。いや、どうなんかなー。 いや、まあんま変わんないんじゃないスパソンって結局悩みは一緒ですよね、まあ、相手からしたらなんかだって中足の外からダッシュストレート当たりそうじゃね下手したら当たるんじゃないですか<笑>おさあっ、繋がったあれ、むずいでしょ、う？絶対スーパーむずいスーパーむずいっていうか、大体た手も逆に入れるとしちゃうんですけどねそう、ダッシュストレート8000早いからね、あの多分あの スパイラルをガードした時の反撃が XL 入れやすいと思うんですよあこ れ, それはあるかもしれないですねーあただ投げに受け身がないので一回捕まえちまえばキャミーも正面からでも2択かかれますからね<笑>むしろ正面でいいまである確かにおいく、さあこれはおっとあ今空邪をしたかな つかしげ団とか狙ったんじゃないですか投げて死なないこれはダイスパーで終わる二ット削りがあるんで今のはもう負け確ですねそうですねさあトコ魂チュンリーでしょうおそらくトコ魂さんキャラ間違えないかな間違えそうあ間違えないさすがに間違えないさあなんかいつも スーツか通さずない感じだったわけどさ あ, ジャージでさあ新婚の東言チュンリーあ結婚したんすかあーしてあーまあ席的にはどうなのかまあでもするんでしょ あ, あ、そうなんすか東郷さんおああこれはあんな無形できな い, ーいめくりが当たって長野キャミーが取るいいさんめくりうまいなあうん立ってないっす さあ、脚立当たってあと逆にパンチが出ていたがあー悪いなキャノンもガンさしてしまうあーなんか見ててねチューチュー当たってあさあこれはさすが厳しいあさあ勝った方がに2回戦進 出, 戦進出あさあどこだ 飛ぶかねー<笑>飛ぶ必要全くないと思うんですけどキャミー相手にそうですねよくわかんないですねあこれはまさかの中野キャミーもまさか飛ぶとは思ってなかったんで体育出ませんでしたね<笑>さあ逃げジャンプ今のはいいですねさあ確実に落として何も何も何もさあ、ちょっとおっと飛びが尖っているうわー勝ち上がりは大変平すぎ闘魂 いやとこさん歩いてくんだからそのまま 生, 生フーディガン入るんじゃないのあれもさあ次次長州バイパ ー, 次は長州バイパー KKY と破天荒チャボーズコえこれ強くないなんかなんか強くないあれさあやられちゃいましたねいやとこさん歩いてくるからそのまんまフーディガンできてやったら入るしあれいやいや歩いてきて、うん 中盤をつから、うん、さっきみたいに落とされちゃうのいやあれ近かったもんあそうだけど歩いてきて目の前でチラシを空振るんだから多分それちょうどいいでしょういや意外と意外となのよ意外と意外となのよまずは見せないとまあキャミーは使いませんけど意外と意外となのよほんまにまあ多分相当ある意味だ誰よりは面倒くさいとは思いますけどまあ初戦ね初戦 キャミーなんて全部噛み合いだからね。<笑>そうよ、うん。噛み合いだから。そうよ。そのどんだけ噛み合わせないかみたいけない。噛み合いだからなんか終わった後にあれはあだったねとかって言っても何の意味もないから。まあそうですね、うん。その場の雰囲気。そう。パチンコキャラだからね。<笑><笑><笑>もうそのありにそうそのありに多分使っている人はパチンコやらないみたいな。<笑>パチンコだからね。僕はパチンコだと思ってやってますけど。 なるほどうん当たればラッキーそうそうそうで当たんなかったらしょうがないなっていうそう い, いいですね<笑>そうその方がねあのキャラ使うのはいいですはい 真, じ真面目になんかはいはいはいじゃあ何、うん、誰誰俺聞いてこようはい聞いてきてくださいいやー残念でしたねー うんチャボさんチャボさんとコテさんがねサガトでかぶっちゃってるんですけどねうんこれはどうしますかねまあ KKO さんは割と何でも使うんでバイパーさんと長州さんはまあキャラ固定でしょうね、えー、長州剣帯チャボーズ S サガお S サガ まあ、茶坊主さんといえば、こう、心がエサガになりきれてないエッサガ、そんな、うん、そういう時はもう心の中で4代目と相談してほしいですよね、<笑>果たして4代目ならこの行動を取るのかなって言いながら自問自答してほし い, い、ね、心の中の4代目と対話しながらゲームするっていう、どこでも一緒みたいな。 打, てばいいじゃん打ってればいいみたいのはよくな い, い, やいや<笑>適切なところで打ってればいいんですよそうだからそれが分かんないんそれよそれよそれよ そ, それが難しいの よ, <笑>いのよなんか出てないけどアパカ出てないけどなんかここまで落ち込まれてるそれはなぜか飛び込んだあとコワコワみたいなことをやっているからえ<笑>アパカ出てないのにかかってるよそれは それは、長州さんがアパカ通ってるのに何もしてないからああ、これもそうヘッドあれはね、最後しゃがめばいいんですけどねいや、初段からしゃがん、2段目からしゃがんで大丈夫だからガードした瞬間しゃがめばいいんですよねそうガード、しゃがめなかったら勝手にガードしてくれるからさあ、飛ばれて。 いやー、まあ、まあ何も間に合ってないですねあっあミスったまあでもまあ実際死んでたいや死んでたね、うん、いや違うよだって今の最後のもんの劣も出なかったら死なないからいや出てた出たけ 出, 出るかどうかわかんないから、ね、い な, なんでねあのなんで普通のサガットを使ってる人必要が S サガット使うとダメになるのかっていうのは、うん、多 分,、はい多分 あの打ち方違ううう、打ち方が違うのと全く違うんだもん打、打ちすぎて距離調整を忘れるっていうのが問題。今の見てて思ったんですけど、一切球打つ以外何も移動してない。球打つのと相手のガードする以外で移動してない、うん、<笑>っていうのが問題で、うん、そう。ちゃんと球打つっていうのは距離を作ることなんで。下がってでもだって、なんだ え距離調整しなくていいぐらいの性能のはずなんですか、ね、あるんですけどでも距離調整はしたほうがいいじゃないですかまあね近いのは下がったほうがいいよ、うん、そ, うそうそうそういうことかいいんだよとかちゃんとアパーカー出る距離にいるとか、うん、ああそうどっちかねそうそうそうそう中途半端な前合はよ く, くないっい う, そうでも中途半端な前合でなんか打っちゃう、うん、それが原因だと思いますねそうですすねべての、はい、おっ差し返しがうまい いやーなんかでも、やっぱあれだよなー、あのー、本当に、れですよね、あー名前出てもね、破電痕とは着実に上手くなっている感が、そうですねちゃんと成長している感じがするので、いかんせい、ね、ただね、あの本番でのこのちょっと違う感じになっちゃうっていうのがあるんで、場数でね、解決するところだと思います。そうですね、はい で長州さんが飛ばれてるさっきからおおこれはこれはおああ飛ぶんだ飛ぶんだーーあっとめくりできず今のはピかりますどう見てもかりますこれはまあバイバーさんが行きましたねまあ、コテさんがサガットなんでね<笑> KKY さんいてサガットみたいって最悪じゃないですか終わってますねで多分コテ君は X サガット使わないでしょういや X サガットでいくんじゃないんですかあの、唯一の旧一と言われている X サガットが X ダルシあっ死んだ、うん、はい死んだー厳しさあんですかねーでもね僕練習して思ったんですホーク あれ難し い, い, 難しいよそう<笑>だから簡単にパイクソーみたいなよくな い, <笑><笑>いやしてる<笑>むずいもんあれホンダの大いちょうと全然違う h o ホ, ホ, ホ, だだホンダがショーパン大いちょうやってんのと全然違うそ う, そうあのね結構面白かったんですよゆうべがさんがねこうやられてるんじゃなくてゆうべがさんが本ダ編を見てて オオイチだけでで死んでくるねデガを見て「はいクソ!」「はい、はい、30年前のゲームー」とか言っててめちゃくちゃ面白かった「<笑>はいクソ!ー」とって「はい30年前のゲーム」とか言って<笑>謎の煽りをしててねめちゃくちゃ面白かった<笑>結構俺の中で「なんかはい30年前のゲーム!」ってすげえ面白くて<笑>ちょしょうがないち ょ, ちょっとねハマっちゃった そ れ, はそれは逆に20年以上ベガを使っている人の重みですか、ね、こ、はい、<笑>の発言はすげえ面白かった<笑>だってだってあの人は文句を言いながらもやるからねベガを使うわけだからそうあと自動あー、まあ、っちとにかくああ間に合うかな間に合うな？ああ間に合った結果逆に波動を打つの難しいんだけどねさあいやあってそらだってそれは別にホンダはもう致し返しじゃん致し返し まありとまなしでハイハイみたいなそうそうそうういう感じなんで結構でもねホンダ練習すると分かるけどまなし戦もね結構めんどくさいんですよいやそうじゃあそうですそうそれをねおやばいやっぱり1個タートはそれをねこう言わないでいやいけるっしょみたいなこと言うんですよみんなああ、まあ、そうよねいやあの、有利かもしんないけど自分の腕で倒さないとみたいなねあーっと まあ、DJ も言われるがちだからねそういうのねそうよいけるっしょーみたいな DJ はだからペイロンいけるっしょーみたいな負けちゃいけないキャラが6人ぐらいいるからテイロンいけるっしょーみたいなこと言われるわけだそう突然そうちょっとめんどくさいのにそう若干めんどくさみあるのに一番6人6番目ぐらいはまだめんどくさいよねペ イ, イ, イロンね あ, あとはだい大丈夫で言います大丈夫で<笑>言います 下ペイロはあんまり言わないサガットもいけるべって言われる系のねキャラですよねサガットはサガットまあ、大会でいないからいけるとかいけないとかのと、ね、なりにならないんだけどキャミーとサガットはね誰がどうするとかいう話にならないんですねなぜなら大会にいないから対策する必要がないからでも DJ はいたら困るしなんか強いからやっぱ DJ 来たらどうするみたいな話になりますよ なな る, なる、ね、そう玉なしキャラとかで組むとこれ DJ 終わってんやんみたいになるもんまあねまず最初にただただ本当にいまだにあのー、23人しかいないのがザラなんでまあねそう、ねまあ、キャミーもそうだけどちょっとおもんないからねねえ面白いよ<笑>だからそ<笑>れはゆずるさんが DJ 好きだからであってなんかなんかだんだんやっぱ歩くしかねえみたいな感じでああ バ, バイパーさんのやりたいこと 今日は満足じゃないですか、えー、ということでーーはい、えー、ということで勝ったのは長州長州バイパー KKY で KKY が出番なしそうですね KKY さんはブランカでいきましょうさあお 茶, 丸かお茶丸ロード楠木さん、えー、山本川わしむか 楠木さんは知らない人サードのいろんなゲームをやる方あまり知らない人龍かキャミーなるほど龍で行った方がいいと思います<笑>キャミーは弱いか ら, <笑>いから<笑>さあ<笑> DJ フェイロンはね 言うほどやばくないよ言うほどやばくないよそうまあなんかねフェイロン側が、ま、なんか負けてる時の絵面がなんかうわーってなるだけで別に実際のこの勝ち負けで言うとなんか割といい勝負になるそうそそうあそうあでもなんかこうね負けるときは負けるじゃん全然負けパターンがさ確実に存在するっていうのがいいよね DJ フェイロンはねそう そうなんだよな。そ う, <笑>そうですね。さあ山本カーシム金子。普通に考えればチュンリーダルシムガイル。そうですね。ジャマルス。ジャナさんは本田川バブルログだけど今日バブルログ使ってたからバブルログじゃないですか、ね。さが龍とかだと強いねチーム的に。ね、<笑><笑>さあ x ゲーマーズさんいつも見ていただいてありがとうございます。 時差とか ね, ねあると思うんだけどトルコとか言ってた気がするけどトル コ, のトルコのなんだね 中, 中東とかなんかその、えー、真ん中のあたりですよ確かいやー、うん、ターキーですね そ, そ, そんなことを言ってた気がするけどアメリカとかヨーロッパではなかったと思ううん、うん、山本さんのチュンリーと山本チュンリーとクスノキさんですね、はいスノキさんはあ何を使うのかな トルコでしたよね。そうそうそう。おぉさなんでもできるマン。なんでもできるマンです。X にはいない人材ですね。なん で,、ね、でもできるマンは。X はね、X しかできない化石ばっかりですからね。ねや、焼き鳥さんとかはね、カプ S2 なんだって。もともと。なんかこの間、バーサスで、 なんだっけなカプ S2 勢の人がいてなぜか焼き鳥さんが親しげに話してて な, なぜとか思ってたけど<笑>あそういえばカップエス2やってたんだっけつって言ってス勢がサードって新しいゲームだっ九十99年5年も新しいんです何<笑>かエフェクトが綺麗みたいなそうブロッキングとか、ね、よくわからないシステムあるみたいなスパコンスパコン打った時の演出がかっこいいみたいな<笑>グラップとかねそう もうスーパーアー選べる時点で進化してるなって感じですよ、ねね、スノッピさんではなくてクスノキさんという人ですね X ゲーマー覚えておいてください<笑><笑> X ゲーマーに強要していくなるほどいやなんか X ゲーマーさんがスノッピ流って聞いてるからクスノキさんというクスノキですね、はい、そうですねさ あ, さあどうするんでしょうね でロードウェッサガットですかね普通に考えればまあでも後にねダルシムが控えてるからねお茶丸さんのバルログで引き殺せみたいなところがあるからこれはロードくんじゃないの逆に S サガで、そうそうそうこれはロード君ダルシムを引きずり出してバルログで殺すロードくんだと思いますけどでもロードくんは僕僕がこうした方がいいよっていうオーダーをあんまり聞いてくれないんです<笑>この間の通音もなんだっけなそのー。 だけど、バルログの人とはいエッサがね、バルログのアッコさんだったかなと、一緒に出てて、はい、で、初回が、えっ、ー、とーまあ、チュンリーとケン、あのー、ヒデさんとあ、ヒデハウスね、はい、ヒデハウスだったと先方聞かれたんですよ、どうしたらいいですかっていや、バルログ一択でしょまあ、ケイジチュンと 絶対ヒデさんなんだから先攻つってあーまあまねって、えー、ヒデさんのなんか大会で硬いみたいなそういうのを、えー、あの朱さんが見逃すわけがないとなるほど先方で出すに決まってるんだから、えー、バルログ出せばええやん確かにって言ったのに、えー、あいつ出たんですよなるほど先方でで負けたんですよ<笑>でアッコさんがヒデさんを倒して朱さんに負けちゃったんですよ違うだろっていうそういう ね, ね、えー、そうこれなんですよね まあ、バルログは先方派ですね、僕はね、結構ね、伸び伸びやらせ、ね、たほがね、元気な子に育ってほしいっていう思いを込めて、やっぱりバルログは先方だと思いますよ、安定するキャラとはちょっと違うんでう、大将に据えるキャラではない、伸び伸びやってもらいたいところはもらいたいですよ、適当にね、なんか前ジャンプとかしてほしいもんそうそうそうで、それ、お前、返されたらどうすんのみたいな今日を<笑>してほしい。確かに そう大将、何のひねりうないスパコンに、ね、スパコけた。<笑>お前それみたいな。えみたいな。<笑>普通に勝利打ったら落ちるやんみたいな<笑>。<笑>お前そのスパコに後悔はないのみたいな動きをしてほしい。俺は。だから、大将にすることでそれができなくなるんだとしたら、良くない。と僕は思ってるんで、まあ、バルログは絶対に大将に出さない。 のでまあねあのー、安定系のオペ前とかねああいうタイプの選、まあね、まあいいかもしれないですけど真央さんなんかね特には 先, 方タイプ先方とかに出てほしいですよね対象体操さあロードさんがしっかり勝って難しいですねダルシムでいくんですかまあ川島さんでしょう、ね、普通に考えれば<笑>さあダルシ ム, カシムダルシムですね DH 指名打者ですけど 来年の中日はどうなるんでしょうね。来年の中日どうなんすかね。いや結構良くなってきた方、まあ。楽しみにはなってきた ね, ね年年。そうちょっとあの入れ替えが成功してきてる感はあるんでね。大体あのー、まあ昔の優勝した時のメンバーはほぼ。そうよしぐらいなの。良<笑><笑>くなってきましたからね。結構ね楽しみ。ちょっとかさあこの場合はかなりエスタガとイエド。うーん取らないかい。これ立会パンですね。<笑> 立ち台バナー当たってましたしゃがみにしちゃったんでちょっと当たってまああ痛えささんはフランスの大会で X サガットに結構苦戦してたのであっ X? ちょっとサガット戦はあんまやってねえんじゃねえかなっていうさあ下パンしかしだいぶリードはしているうーんさすがに通らないこのボードになるとねもうきついんすよしあーあー危ねえよ 時間いっぱ い, になっていいいっっぱになてと思いますけど、ね、タイムオーバーガッチが基本戦です、はい、X サガットとかだと結構押せるんで結構ダメージ取れるんですけど S サガだとどっちかというとダメージもらわない方が大事になるんでリ、ねね、ードしてファイヤーとタイガーも総裁で時間稼いでタイムオーバーガッが基本って感じです ね, ですねあっとやりたいやつができな い, さ あ, いさあやりたいことやって勝ち確逃しましたがまあいいでしょうスラストインフェルノがね繋がってるし繋がっちゃったよ ああドリル。思い切ったドリルこれが川島さん来たのはいいんじゃないですか、はい、落とされてますねああホンダ、ねえー、かンでもガイルが残ってくからねーいやバンログだと思いますよおっるさんは結構ね伸び伸び動いてくれるん で, バンログです期待値が高いですね、BA、あっ B や B や B や B や な慣れてねえんだよ、だからその仕置きよう。落とされてー、痛い痛い。いいあーっとー、落とされるが安い。ああ、あ, あいていていて。てあの角度は結構返しづらい。さ, さ, さ, さあ、徹底して、徹底してさ、さあ、ショーパンチ。ああ、どっち行っちゃう どっっか行っちゃう爪が間に合ってさあインフェルノがあるので時間がねまだわかんないああ謎ハイクローチューのハイクローでしたねしハイクローはダイで出しましょうダイは地上に当たりますしゃがんですかせてあの距離なんでねシューでしたねただダイもしゃがみショーパンチとかだとすかされるのよねおおああれがねうまく重なんなんだねえ逃げるやはりテレポはうまいですねああ 中になるやつ言うてこぱなんだよね、投げて、ああっと今のしゃがみ詰めでね、よかったんですけど、なぜかテラ打っちゃいましたね、さあ勝ったのはカシムということで、これで1回戦終了、第2試合準決勝第1試合、エバラ・グッチ・トモザとたい平杉東根またしてもサード勢投士の対決が見られそう見られそう。 さあ、X のチュンリーはサードほどではないですがかなりの強いキャラ<笑>サードほどだよサードほどではないだろう<笑>サードほどだよサードのチュンリーはヤバいぞ、まあ、<笑>結構強いよまあ強いねあユンぐらいだなサードの全然強いよ、もう<笑>全然強いバルログがいなければあのサード並みのチュンリーなんだけどバ、うん、ルログにもいけるもんね、まあまあ、チュンリーね、うん、そう 大 昔, の大昔の人はチュンリー使って負けちゃやべえみたいなことになってたみたいですからね、X 出た当初は、も う, あそうの、うん、<笑>バルログとチュンリーはやばいっていうのが、もう、出てね、1週間ぐらいでみんな気づいたらしいですからね、<笑>はい、うん、向こうは江原さんのチュンリーじゃないでしょうかじゃあ、予想通りたい平さんと江原さん。 さあサードではゆりやんとヒ ュ, ヒュー9号 で,、ね、ですからかなりゆりやん有利なのかなあれ多分<笑>、まあ、いけるっぽいですけどね、えー、<笑>音飛んで投げられない飛行券から工作して 飛んで、潰されて。潰されなきゃちょっと痛い。いいっすね、今のジャンプショーケー。飛んで。うーん、全部潰されてる。えー、飛び、飛び毒飛び毒感が出てきた。まあ、結構ね、リフトアッパーでも超引き付けとかやんないと、相打ち飛んでも難しいですねトル。トルネイディでしたね。えー、やはり。あはは<笑>、これは飛び毒感が出てきた。 さあ暗いサマーをなんとかやんないと全部投げられますあっとああったいない投げ角 か, かなチュンリーは画面端に投げ返しちゃうと投げ角になるケースが存在しますよねキ ャ, キャラが結構います残儀、はい、とかダルシンあ、ザダルシじゃなんかなザンギとかバイソンと か, かぶります、ね、結構なりますよねフェイロンとかにほらレッグはめくらってるときに画面端にやっちゃうと死ぬってい う, い う, っ, ていうのっていうのをジェネティさんが泣いてましたさあソニックラゲッ 下段の選択もうちょっと歩けば当たったかもしれなかったタッチバパン対空じゃないけど対空になってるなります B さんはさっき S バイソン使ったんで S バイソンですね S バイソンはいン、はい、ン S バイソンねなんか強かったやっぱり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 サードの喋ってたりするんですけど、さん実況とかで、はいはい、なんかすごいゲームがうまいんだなっていうのが分かるあのー、実況よくされてるんで、は い, い や, やっぱりゲーム脳があるんじゃないです か, なるほど、はい、かなり私の印象は YSB さんを煽ってる印象じゃ<笑><笑>ないですけど、なんか、ね、すごいちゃんといろいろ分かってる感じで、ね、なるほどやっぱ喋っていただけるんで、いつも。さあこれは チュンディーが出てきた。さあチュンチュンご結婚おめでとうございます。さあここは XZ の意地を見せていきたい桃子さんですが、ラ<音声>押していますね。かかったね中盤。おおっ と, おーっとやりたいですか。ちょっと技を見せた。大盤中パンかもしれない。ショーパンじゃないですか、ねあ。そうかも。ね モーションも一緒だから分からんないさあしかしここを止めてもまだまだいっぱいいるあショータンが中継おっとお抜けて上からさあ投げてピヨラライがテンション上が潰れるあーワルプー出た苦し紛れのさあ背中蹴り背中蹴り<笑> さあ、今のは何読みなんでしょうか、よくわかりませんが、戦列読みですね。戦列読みでしょうね。裏読みで空投に食らったら死んでましたね。まあ、戦列か、まあ、テンでも最悪あやちになりそうな。なるのかな、うん、なりそうだね。なりそうなんで、お抜きたい音チュンとか言われてますね、いいですね。確かに色的には。うん。わ、あ、誰しも使っちゃったから。<笑>使っちゃったからとか言って。使っちゃったんだとかっていうのもあれですけど。やらざるを得なくなっている。 さあ、グッチナルシムあ投げてわかんなくなってきた逆に逆に東郷さんもいまいちどうしていいのかわからないんで あ, あ暗い投げからやばいよいくいく あ, あとさすがにさあさ あ, あ、動いちゃったまあ当然打つよねガードさせのグだし打ちそうだったよね やさんならラリって投げるかもと思うとね暴れちゃうんだって<笑>あれが音順だったらああよったパンパンパンできなーい暴れるーまあテンション打ち解く感はありますねもうさあセロン使わせたがあーやばいーさあこれで飛び込みを決めないのがサンさんらしいところですがさがすがに体力差が厳しい タッチチューパンとタッチチューパンが相打ちになった感じさあ大将友座ベガですよね、まあ、ベガ使うんじゃないですかねさすがにってことはね気がベガですねチュンリー戦好きですからねあそうなんだいや、嫌いらしいけど嫌いだろう嫌いだけどまあよくやってるーりカードだぞ、公式でもねチュンリーはまだマシって言ってましたよめくりで殺せてたりするから飛んだ いやなんだっけだどのキャラだっけな、んかびっくりで殺せないのがやっぱ嫌だっていうなんかのキャラでブランカのブランカ思い出した春シュンリーよりブランカの方が全然嫌だって言ってましたね。あれも捕まえるときついからなそう。シュンリーはまだなんかワンチャン一発ゴンゴンみたいなのがあるからいいけど、ブランカはそういうのが一切ないからきついって言ってた。お、くぐってくぐって まあ、ここまで来ればなんとかあとは、ちょっとゲージが欲しいつく 作, 作りにいってるか、あっと、バックジャンプ悪くはな ー, うー負けすんだね、あれげだ。ーター相打ちぐらいすんのかいねいい距離調整でしたね、先っぽで当てましたねおっ読まれてるー痛い痛 い, ていて上からいって投げてけ受け身がないのはまずいなだけ返してたもんいやいや、嘘嘘<笑>必死中パンだった、ただの 中足ダブルに隠ってましたよいいですねさあ対空できない今ちょっと難しい距離いなんだ今の脚立でもねあれね結構やる瀬尾さんもやる<笑>あーあーやられてしまう打っちゃった手なりで打ってしまったっ し, まましたね。ということでということで決勝に上がったのは荏原グッチ友達チーム 続いて長州バイパー KKY たと、えー、山本カーシムカレコチームさあ KKY さんがバイパーさん 1P?2P じゃない ?1P?1P? 1P? えー、<笑>バイパーさんは 1P の方が得意だったんですね 実は初耳結構ホーク軍団 2P ではないですかいやバラバラバラバラあ、とトンんンキさんが 1P とかそんな感じだったっけ確かそうでーあ、トリさんは 2P だった気がするけどそうだケイ君が 2P なのかなあそう結構ねいじゃあバラバラだからーホークの5 1ンとかは一種の統一が難しいですねそうまあ最近のルールだと選べないからいいんじゃないのははいさ、はい じゃあ、こちら側は決まったんでそっちは雰囲気で座ってくださいそうだねはいだ何長州バイパー KKY と山本ガーシム金子そうですねまあ、金子さんがまだ出てないと<笑> KKY さんもまだ出てないとまあおそらくガエルとダルシムでしょうけどねそうですねはい金子さんはガエル以外見たことないもんなそうですねはい OK ですいやいやいやいやあ じゃあ行きましょう。決まりました。どうぞ。はい座って、はい。はい。長州さんと金子さんのガエルですね。G.U. です。そうです。グイグイレーなんで。飛んだ。飛ぶよ長州さんは。長州さんはもうね裏切りしか狙ってないからね。 歩いて何か手なんでてー何あれー竜巻したんじゃないですか竜巻意味なくないいやなんかでもあ の, あの動きになる理由って竜巻のコマンド以外なくない手が滑ったんじゃい？<笑>最悪だよもう格ゲゲーやめちまえよ手が滑った以外<笑> や, やめちまえ角芸やめちまえ飛んじゃう手が滑ったってだって上に入れないでしょいやいやいや わかんないけどね。さあなんか押されてる。どうすんの？あーあー、乗ってくれないなーー。どうした方がいい？今飛ばなきゃ当たんないから。そうかな。それで空中投げで終わりです。当たんないか？当たんない当たんない。サマーで待ってる。難しかったよでもなんか当たりそうな予感もああ死んだ当ん。当たんない。裏切って。投げ返す。それそ れ, それあ。ちゃんと暴れてる。ああフプライサマーから。 サマーそんな感じああ逃げるんだ下がるんだ難しいぞああこれもうやりに来てる長州さんいつものあれやっていつものいつものいや言わなければやるからあれ<笑>ちょっとリクエスト出しとこうかなとさあでもいい勝負になってる全然わかんないっすねわかんないっすねいつ飛ぶのかみたいなところもある当然長州さんも警戒しているだろう飛びあっと歩いたあー手が滑った<笑> 今のはこう、意志を持った歩きですよ。今のース別、えー、ガード間に合ってないんて言 し, しょうがないっていう歩きですよ。いざう刻んできた、うまいおこれはゲームのうまさを見せた。あまには見せ る, たまにはる。さあ、取った力。から。波動拳、波動拳ああ、波動拳で押される。痛い。おーいお、うまいおたかっぽい。 取り入れてますね、しっかりほら省略権出ないんだよやめろって省略権出ないんだよああ投げてさあ取り返してきたあーなんか出なくてあー長州さん技に溺れるああガードからバックジャンプ体力時間ともに削られていくなんか垂直挟んだのはちょっと分かんなかった今の垂直ちょっとね怪しかったよね いやー難しいですね難しかったねさあ金子さんが無事無事生きて帰ってきましたそこで k k y さん登場ですねっ出てきたやっとやっと出てきた k k y さん最近関西の大会でブイブイ言わせてますからったわねいやーあのー、ガエルとサガとかが多いらしいんですよマジでキャラ勝ち野郎だったのかマジでマジ で, で両方3人ずつぐらいいるらしくてえー 確かにサガットは決決勝、勝ッサが結構あるらしいんですよ確<笑>かにサガットはなんだっけエンパラかなんかかな行った時に、うん、いた気がするな ん, なんか結構いますサガット2人若いサガット2人とかがかまなんかマヨコンさんに教えをこうていてなんかなんかいっぱいいるらしくそうそうマヨコンさんのサガットがクソ上手いみたいなマヨコンさんはデビューの神のリアクションが面白かったうまっつって見たことないけど、ね、話はねいやすごいうまかったですよ まやこさん、玉出しの方が上手いのかなと思ってたけど玉の打ち方がまあ上手くてねびっくりしちゃいましたあんな上手いか玉っつってなんかキャラごとに全 員, 全 員, 全員誰あげようっていうので大体まやこさんになっちゃうみたいなあのあ る, のあるバあ16以外ねあとスカキャラをねさあ何もしないヨガいやそれはみんなね KKY さ,、まあ、さんの動きをね見てほしいそうねそう 博士の動きとかは別に見なくていいかな博士の動きはまねできないそう KKY さんとかジャイアンさんのがやっぱ人間ができる領域で勝負してるからそういうのを見るべき僕は僕はダルシムやってた時見ましたこれは人間ができることだっつってそうね博士とかちょっと吉村さんもだけど若干人間ができなそうなことをやってるあーっと スライディングでよけての対空はね、できるんですよ。いや、狙ってないと思いますよ。KKY さんはやれることはやるタイプなんで。えー、なんかぐちゃぐちゃってやってなかったいやいやいや。<笑>ぐちゃぐちゃってやってたら結構3でしょ。いやい や,、ね、い, やいやいやいや。い<笑>や KKY さんのいいところはできることをやることですからね。だって、なんかあれでしょ 最初は全然勝てなかった的な話も聞いたことあるよ富山から出てきた時は知らんけど<笑>いやそんなことは言ってた富山だと負けんかったのになっていうことは聞いたことあるあ富山で知らんのう ん, そ う, んそうですよ伊佐治さんとジロケンさんと、えー、KKY さんで富山県人会ですああ、はい、ゆうべがさんと中村さんとかで 石, 石川県人会です ね, ーーとね、はい、あとうまいドリルう ま, うまいこれはオトチュンとやってきてるぞ俺は見た関西に行って見たオトチュンさんとやって切れてる KKY さんを俺は見たいやーだってあれはやばいもんねさあっとこれはオトチュンさんとの練習が効いてますね<笑> もう、半端な順柳には負けんぞという動きそうなんかやっぱ攻め方はね覚えるべきですよね で, できる人の見ないと分かんないよねああこういう流れで行けばいいんだってねあこれぐらいやるとこれぐらい有利な雰囲気になるんだなってい う, うなんか待って勝てる勝負じゃないと思 う, よ、ね、うさあうまいこれはね俺昔散々見たけどやっぱうまいと思いますよアイさんね、うまいんですよね いやだっていっぱい4人ぐらいいたじゃんお そ, のその場ね、まあ吉村ジャイアン KKY 博士そうこの辺りですねでもうみんな現役の時期長かったんで、ね、その中だけですごピヨッタ代々だからまあピヨルっちゃピヨルなんかバルバルみたいなおかしな動きが多いんですよさあ や, やり返したい だいたいなんンダとあれば大体ピアールですよそうね全部中でもあおわーバカになったバカになってからの今のインフェルノですウソ<笑>でしょ今のインフェルノだよいやいやいや多分あのあのー、これ川島さんのダルダル攻略でバックジャンプ対空って結構やるんですよで川島さんそそうそう川さんがバックジャンプしたんですよインフェルノだったら一、ね、発もらえるよ さあ、攻めてるのは赤羽シム上を取られるとさすがにキツヤピヨルしかしゲージがあああああああああああああああああああな悲しいちょっと近いのかな今ちょっと悲しかったなあれはあけるなちょっとね。ああああ 悲しみが今深かったあれはウケ る, あれ受けるこれはバイパーさんまあこれもバイパーさんはしょうがないよみたいな感じですよねしょうがないよって言って怒ってますけどねいやバイパーさんは基本怒ってるからあ<笑>そうそうそうケイシンさんとバイパーさんはなんか基本的に怒ってる<笑><笑>ああ死んだかああむずい遠い遠かったねあ ー, はーい 遠かったからのフォローいやダル遠くてもいけるんでしょかいやーなんかねん投げ返しもあるしスラストもあるからねまずいなんか非常にああ終わった終わったなっ画面端だからね終わったなああわー。<笑><笑>いやーでもまあまあまあこっからでもいけるか川ムの破壊力ならあるいは<笑>うんむずいおっしっかりあれは博士コンボ<笑>スラストキックからの中キック 博士連携ですねあれのいいところはコンドルが出ない距離まで引きつけてから中キックを押せるっていうところですねあーコンドルが出ない高さまで来たのを判断してから出して間に合うっていう二フレの中足だからなるほどねそうっていうのがいいところですね博士対空のいやーでも対空いあー死んだくさいは死んだは死んだよその場うんむずいおっ3段決めてこれはでかい やっぱり諦めるもんじゃないね焼き鳥さんも言ってましたよ出せばそのうちミスるって何をはめられた時はとりあえず出すいやそうだよそう頑張ればフォークがそのうちミスるって言ってましたうわーさあこれは勝ったのは山本河チーム金子チームこれは KKR さんが悪いですねはいはいはい決勝決勝エァラグッチ友田さんと えー、山本真帆チー ム, チームじゃあ KKY さはん反省会 し, しますはいすいませんでもねフレームの前も見 え,、ま、見えなかったっすでもなんかあの、言うほどくっついてなかったけどう ん, なんか終わった後の展開を考えてちょっと気持ちが前に出ちゃったのかなーーって感じですね、まあで まあ密着ではなかったんですけどねさすがに密着では打たない、ね、いやな ん, か<笑>なんか当たりそうだなとか思いながら普通に使っちゃってまあもうちょもう2ドッとぐらい後ろ行ったら当たってたと思いますけどねまあまあしょうがないところ中足大ファイナー は,、ねヤーはね、あのド密着じゃないと入るかそれでも怪しいんでまあ、投げではなくフレームにしたってところですね、まあ、フレームで置き攻めの安定感を取った感じ、ね、まあつかみかフレームかだと思うんですけどそうですね 歩きフレームになった説、まあ、大ドリ、大スラストとかもあるんダメージだけならそういうのもあるんですけど川島、はいはい、さんそういうのやらせ、ね、てます、ね、山本さんとエバラ・チュンディさん、まあ、これ分かんないですねまああれっすよあの、同キャラはねある程度噛み合いですか、ね、まあ、しょうがないっす諦めが感じる思い切りが感じる、ね 先近僕は「噛み合いだからね」って言ってあの進ませること多くて「<笑>ま、噛み合いっつって」<笑>「噛み合いっつって」ま「あ、噛み合いだから」っつって<笑>あ呼ばれてこれ黄色い方が山本さんでえー、灰色の方が江原さんですねさあ返しにくい垂直小菊がとにかく返しにくい強いさあーこれ思ったんですけど 関西ってチュンリーもそんなにいないんじゃないですかあオトチュンさんと江戸さんがいるからぐらいじゃないですかでもあまあ そ,、まあ、そ, れそれこそオトチュンさんがチュンリー同キャラ戦とかやってなさそうな気がするんだけど、まあ、やってないっすね、まあん、はい、まり、あ、まあとはい っ, あーとは言ってもオトチュンさんの人間力でなんか勝ちそうだけどチュンリーンリ ー, リーああ投げてああ痛い江原さんはでも そうですねやっぱ強いキャラをうまく使うというのを知ってる感じですねやはりゲームのうまさは あ, ありますねお上うまい今の飛びはよかったバックジャンプさあしかし山本さんもいい距離で飛んで投げて戦列を恐れない恐れてはいけないあーっと大丈夫投げてバックジャンプでためて どうするエバラチューンリーこの戦列に対しては飛ぶさ使わせてさあこれはお互いためる展開かなためる展開だったら百列打った方がいい気もするがたまったのはエバラさん歩いてくるさスピーーが出ておっとお、おな木も投げ入りそうし、ね、難しいあーっと今の危ないよくぐって投げる今の気候圏は戦列当たった気がするんだけど分かんないですねまあ頑張っていきましょう おなんだっけこのアイコン忘れてたあのゲーム忘れてたまだまた名前忘れた10んとかの王1十王 旗, 王旗そう違うから十王旗です十<笑>王旗みたいなそのあれのクマに変身するゲームの<笑>クマに変身するベルトアクションそうのタイトル画面ですねこれはね知<笑>、はい、ってるね、はいはい、あーと戦列勝利が出てしまった列はゲンキックですね回数技はおっ壊し戦列やってみて さあリードしてるのは山本空空対空から背中さあ負けるんですねあれね背中蹴りクソすぎだろさあこパン投げ厳しそうやはり背中だった背中蹴りだった背中蹴りはねサードより全然使いわる技です、ね、そうですね<笑>あれは奥攻め限定っぽいっしょサード は, ードはえいってやってなんか<笑>えいってやって結構飛びますもん ね, もねサードの背中蹴りはね ふわーんってここは使ってしまったダルシムがなんか後々尾を引いている感のあるプチダルシム<笑>確かになぜこのゲームの犠牲者という、ね、このシステムの犠牲者目先の一生を取っていった結果こんなことに矢尾さんがゲージをためて体力は負けはしてるけどまあそんな焦る必要はない気がする焦ってねダメージもらう方がねめんどくさいですからね 投げて、これはジャンプしたほうがよさそうさあ使わせて謎の、謎のなラシテンションでも結果は結果オーライ<笑>悪くないあとああ戦列バックジャンプからああ分からんぞ最後は行くしかねえが行くしかねえが終わり時間がない ま, だまあねもう行くしかないんでもうちょっとスライディング見り込ましたかったです ね, ね あの、のあの距離だともうバックジャンプ安定だもんねプでスラストくらってもいいから安で終わっちゃうんでショースラショスラもね多分ねバックジャンプされるねバックジャンプされてきた記憶があるもん<笑>あ、うまい上から行って超めり込んだ死ね ー, あーお危ないジャンプ中台でねピヨっちゃうんですけどねお、コパンでああ何かがつぶつる今のは死にはしない タイプ潰れてやからや 微, 妙微妙なんだよなーあーっとタ俺は安くすんだテンションで拾えない距離だったと思うまだキツそうだむずいあーっと危ない悪くない距離い悪くない逃げだ。タさいっけタ<笑>くなっているがタグッチどうせあ。っと<笑>スライディング、えー、そ, そこインフェルじゃないですかタグッチさん<笑>頑張りスライディング ライディングは本来、えー、当たる技ではありませんチュンリーにはジャンプ中キックに負けますまあ小キ ッ, ク、ね、小キックで飛ぶとそんな見てから分かんないんで超爆打です、あれはう一度一緒だもんね普通はやっちゃいけませんさあ普通中キックで飛ぶバックジャンプバックジャンプおこれは守り危なーい投げて大パンだったさあしかしゲージがあるのでね や、ね、ってしまったもう死にかけこのゲームの 闇, ー、えー、す, ごい闇<笑>すごいんですよ、戦列客とは違ってトレもやってて思ったんですけど、戦列客ってあのホンダのめくり少々張り手より減るんですよ、すごくないですか、戦<笑>列のいいところはホエフと違って、ナしても OK なことですね。そうですね<笑> ガードされても全然問題ないというやっぱり話してもいいスパコンは強いですからね真空もそうだけどクレイジーもそうあと投げてさあ残るは友モザベガだけになってしまったさあさ逆三タてがあるのかまあでもカワシムガイルカワシムダルシムカネッコガイルと残ってますから ね, ねえいずれも楽でああどっか行っちゃう、まあ、どっか行っちゃう さ、しかしかまだ体力リードしている山本中2足ダブルに下を上げてしまった危ない今もうちょいジャンプ中継あちょっとね引きつけなかったっ、ねうん、危ないってこところでしたよあと大脚裂から遅らせ中中おおっ空客悪くない瀬尾さん今度あれやろう<笑>さあ終わったこれは終わった さあ、山本さんが三たてリーチしているゆうべがもうお怒り<笑>今のは怒るでしょう強すぎやろってい う, うね<笑>このキャラ強すぎやろっていうや つ,、ね、<笑>いうやつですね、うん、<笑>あーっと引っかかってしまうあ っ, ちゃった、まあ、今のは ね, あーねガードでよかったかなそね防御面をしっかりしないと順にやられますよつってもねこれ結構ガン攻めでいっても強いんですよねこのカードってね ムーブ説が ゴ, ミゴミみたいなルーチンのね、飛びからのね投げ途中イス元気を見たのが強いんですよソ、ね、ムーブが、ね、このカードは強いあとトしっかり読んでる投げて受けにいやーっとまあ、とりあえず削りで使ってったんですけど、まあね、食らってくれましたねガエルさあガエルメガガエルもねガエルがむずいんですけどそうね、えー ベガの方がねこうやることがはっきり分かりやすくて2子同士でやるとベガの方がね分かりやすいんですよねちゃん上級者同士になればなるとガイルがなんかいけそう な, なねそんな感じになってますよねすよ難しいですよガイル側がベガ本当にねこれ2位はこれで潰せるって分かりやすいですもんねベガ側がかやっぱあっとっとっとっとっとセーフ<笑> ヒやヒやながらもリーチをかけたカネコガイル全然ピヨれてましたねさあ<笑>サマー落としてめくりにはいけないけどおっとくらったオウすごい暴れあ死んだ死んだねほは、まあ、よくはっちワシダブルに暴れましたね暗いながらも暴れていたカネコガイルが何をやったのかよく分からなかったですけどあーっときつい裏回りからピヨルねー、まあ、しっかり ああしっかり箱を壊れたのを確認してよったね今ね今さあカーシムさあダルベガはいやまさに RIP ですね攻めたもん勝ちベガにもかなり勝機はあるありますねえいやでも一回捕まえれハメではめで最後まで終わるからねク レ, ジット入れ ク, クレジット入れようとして間違えてテストボタンを押しましたねでもねー 言う言うて、最後抜けちゃんと安定させるのむずいよえ、うんって。いや、さあ、だからファイヤーとかあるから、長州さんが、長州さんが、長州さんがよく分からんことしてる。からで、そま、画面がたたあ長州さんは剣しか使わないんだから。 あと、中キックで始まったさあホバーだいぶ思い切っているお中キック置いてますねリスクもあるんですけどあこれは内角さあ最後までいっかあさあゲージたまったたまったのでいったー<笑>普通にいった<笑>それもストップ。怖いぞこから暴れたボタン押しとくかボタンで止めた止めそんなことあんの さあ、ダルシムのしゃがみコパンは先端が無敵なので相当なものを止めますスライディング止まるんですね小技ですが性能はピカイチあっピったブレイ ム, ムさあ地獄のハメにハメにいかねえんだカーシムさんはねあんまいかないんですよああ投げ角だったけどホバー怖しなあー中の方だっギュってしむホントこのゲームね一瞬でね ア中足は難しいんですけど ね, ねよくよく決めました今なあ下段だった、ね、中足中足はやりやすいんですよ あ, ーあー下段今度は暴れないおお目の前に落ちるサイコパンチをすかすような軌道さあナイトメアあが使う使ってええ ー, ー立ち退け 優勝は江原グッチ友達チームおめでとうございますありがとうございいまますややりましたねいやー川島さん、最後投げに2段目投げに行っちゃったのがねー、微妙なところですね、まあ、決まれば勝ちだから悪くはないんですが、すね、外から一応投げれるはずなんで、あのバックアップで逃げられないんですけど、投げ返しは、あの即死パターンがあるんで。確かに で、これは、写真撮影するんですか と,、ね、と、ということだそうですじゃあ、また、会いましょう ありがとうございましたえっ、ー、と少々お待ちくださいね、はい、えー、というわけでエクセの皆様ご協力ありがとうございましたえっ、ー、と本日は、えー、こんな形で配信終了したいと思いますえーインフォメーションにありますがえっ、ー、と次回の、えー、来週土曜日は 次回のバーサスの方は、えー、紅白戦の予定ですかね、えー、11月24日土曜日ということでで来月のえっ、ー、とニュートンの方は12月3 1日ですね第1土曜日に、えー、また、えー、やるという形になると思いますので皆様よろしくお願いいたしますありがとうございましたで来たらタイミングで配信は切らせていただきますまた、えー、ご視聴いただければと思いますありがとうございます